おはようございますこんちゃんです今日はだいぶ遅れてバーサスが今日入るっていうお店に行ってきます最初に私が寝台初日に打った時もめちゃめちゃ良かったんでちょっとタイミング的にはだいぶ遅いですけど様子見に行ってきます今度こそまともな出玉をゲットしてプラスに持っていきたいですはい負け続きです頑張ります What?、Uh, uh, uh. コ山ウと。 はい、というわけで、ぐ、うんこちゃんです今日も、いマいちな結果でしたいかがだったでしょうか1 <笑>ばっかりってるのは間違いないんでしょうけどこれらかもな 寿命も来てますよとということでめちゃくちゃ調子が今悪いんですよね。っていうのが分かったし出かけた時に今度 iPhone を落として壊して機種変更せざるを得なくなりものすごい出費と不幸が続いて実践もうまくいかずっていう感じ。